ねねえねえ切り返し1000人難しいことは分かりませんがいつも反応が遅れてしまいます説明するね相手の反応に遅れてしまうのは相手のしないだけとか自分が打ちたいとこだけしか見てないからだじゃなくてね相手の頭の先から目や肩足の先まで相手全体を一度に見た方が動きがよく見えるってもんだよやり方は簡単基本は相手の目を見るんだけどそのまま目のピントだけ相手のずっと後ろの方に合わせるんだ そうすると視野が広がって相手がよく見えるよ相手の視野だけを見てると反応が遅れちゃうぜ